はじめて会ったとき。こんにちは、会ってうれしい。ぼくもうれしい。おなまえはなにぼくも嬉しい。お名前は何？僕はやまだという。 君は僕は山田という君はももう名前、な前何、何に 君, 君